でと次にですね、そのまあ、あのこの計算機上でいろいろな数の演算をあのや行うにあたって、えー、と計算機の 内, 内部コードの知識をもう少しあの知っておいたほうがいいと思いますのでちょっと紹介しておきます。えー、ここではそのまず1ワードの指則演算っていうのをその CPU はどのように行うかについてあの少し見ていきましょう。で のまあ、CPU の名前については、あの以前、前の授業でやりましたけれども、その CPU もですね、あのもう少し細かく見ていくと、いくつかの部品にあの分かれていますで。そこでちょっと今注目するのは、レジスタと呼ばれるもので、でこれは、名前聞いたことある人いますかレジスタの名前っていうのは。はいはい、ありがとうございます。 出てくる言葉だと思うんですけれどもこのレジスタというのはあの CPU の中でですね、その情報を保持するメモリです。で、主、まあ、記憶装置とはまた別にあの CPU の中にあのメモリがあると思っていただいていいです。ただし、そのメモリは非常に数は小さいんですけれども、あのまあ、高速に処理することができます。で、えー、とレジスターという 二、ね、種類の種類がありまして、レジスタがありまして、一つは汎用レジスタと呼ばれるもの、もう一つはあの状態レジスタと呼ばれるものがあります。で、えっ、ー、と、汎用レジスタというのは、えっ、ー、と、ここにありますように、その演算対象となる数ですとか、それから演算結果 の, あのデータをあの保持するレジスタです。で、それからあと、えっ、ー、と、もう一つ状態レジスタというのは、えー このテキストではの補助演算装置というふうにも呼ばれますけれどもあの CPU の演算に伴うさまざまなその内部状態を保持すると。でえー、と内部状態というのが、まあ、あの CPU の使い方によっていろいろ種類があるんですけれども例えば今回 の, その多倍調数の演算で使うのはそのあるその1ワードの加算を行ったときにその桁上がりの発生ですね。 そういううういいののを示すような状態っていうのもありますで、他にまあいくつかあの状態があるんですが、今回はこういう状態を保持するためのレジスタに、この状態レジスタというのを使います。ということで、まず CPU の中にはそのレジスタと呼ばれるまあ記憶領域があるということを覚えておいてください。で、えっと、もう一つその CPU の中で重要なそのうんと構成要素の一つとして、ALU というのがあります。 これはと、あの、算術論理演算ユニットと言 い, いまして、あの、英語ですと、元の英語はそのアリスメティックロジックユニットと言いますので、まあ、その頭文字を取って ALU と呼んでいます。で、これは、どういうことをやるかというと、と演算を行う回路ですね。えっ、ー、と、まあ、あの、まあ、そのコンピュータの心臓部の、心臓部もしくは頭脳の中枢の一つなわけですけれども、 まあ、レジスタですとか、それから主記憶装置からそのデータを呼び出してあの、指則演算やその論理演算を行う回路です。で、えっと、そ, でその計算結果はですねあの、またレジスタやそれから主記憶装置にあの格納するという操作が行われます。それからと、と先ほどもあの状態レジスタのところでちょっと触れましたけれども、例えばあの1ワードの加算を行って、 えー、と繰り上がりで桁があふれたよとかそういうことが起きますとそういう、C、あの CPU の新たな状態をですね状態レジスタに格納するという作業も行います。ここまでいいででしょうかですのであの、まあ、CPU の中のまあ重要な要素として、まあ、レジスタと ALU があって、まあ、そこで状態を保持したりあのいろんなデータを保持したりそれからいろんなデータに対する演算を行っているというふうに見てください。 でこれは、えー、とそのですね、CPU の, あの例ですね。これはあの、東芝 の, あの組み込み用と言 い, いまして、とまあ、例えば、あのなんでしょうねうんと、テレビのリモコンですとか、あのそういった小さな情報機器にあの組み込むような用途であの使われ作られているあの CPU の例です。で あのちなみにですねあの、僕もこれ調べてみたんですけどあの、東芝のサイトにマイクロコンピュータ入門コースというあのオンライン教材というか参考資料があってで、CPU の仕組みですとか、計算機の仕組みですとか、いろいろ解説あのされているので、あの興味のある人はあの見てみてください。あと一応、ちょっとあのウェブのアドレス長いですけれども、あの多分あのこれからあの授業を立習している皆さんには、あの このスライドの PDF ファイルが共有されますが、その中にリンクがありますので、そこをたどって見ていくこともできます。で、まあ、そうしますと、こ の, あの資料を見ますと、こんなふうに CPU のいこう図が出てきてですね、CPU がなんかいろんなこう部品から構成されているということがわかりますけれども、えーとまあ、こんなふうにですね、このいくつか今あの紹介したあの部品が中に入っております。 えー、とまず、その汎用レジスタと呼ばれる部分はこんな風にありまして、なんか W とか A とか B とか C とか、そうい う, こう名前に付いたレジスタがいくつか入っております。それから、そのレジスタの、あの、ちょっと左側には、この ALU という、あの、先ほど紹介したあの機構があって、ここでまあ、実際に演算を行っております。それから、状態レジスタは、この、 今見せているその汎用レジスタと A u の間にあるこういうところですね。で、えー、っと、ここにそのアルファベットで PSW というふうに書いておりますけれども、あのこれはあのプログラムステータスワードと呼ばれるあ の, の略でして、で、あのここにそのプログラムが実行されているときにあの発生したいろいろな状態があの保存されます。というのがまあこういうあの CPU の例です。 でまあ、以上をですね、ちょっと頭に入れて、じゃあその、あの、ワード、その束倍調度ですね、整数の演算を見ていきたいと思いますが、えっと、まず最初に、えっと、まず基本としてですね、1ワードの符号なし整数2個の加算をちょっと見てみましょう。で、えっと、こちらにありますように、まあ、あの、先ほど紹介したレジスターを3つ用意しまして、 それを仮にに XYZ とい う, ふうに名付けますで上の x と y という2つのレジスタにその加算する2つの数をですね入れておいて、まあ、加算をしましょう。で加算された結果があのこの z というレジスタにあの入力されるものとします。でそうしますと今ですねこの n 桁の符号な指定数 の, あの加算をしますから場合によってはその繰り上がりが発生することがあるわけですね。 で、えっ、ー、と、その繰り上がりの有無をですね、この Z のレジスタの左脇に、えっ、ー、と、まあ、状態レジスタとして一桁あの取っておきまして、で、繰り上がりがあった場合は、まあ、このガンマって書いてますけど、ガンマが1。それから繰り上がりがなかった場合には、あの、ガンマが0というふうに表すことにしましょう。そして、えっ、ー、と、この時ですね、そのちょうど、あの、 この繰り上がりも含めた数をですね、x プラス y として表すと、これが今、n 桁 の, あの二進数ですから、そうするともし繰り上がりが起これば、その繰り上がった数っていうのは、あのガンマかける ×2 の n 乗になるんですね。で、そうすると計算結果っていうのは、えっと、ガンマかける ×2 の n 乗に、この z レジスタの値とを加えたものということになります。ということで、 えー、とこのように、その繰り上がりを含めたあの計算結果をですね、テキストの記号に あ, のありますけれども、この x プラス y をこの z とガンマの組みの結果にすると、こういうふうに書くことにします。つまり、x プラス y の, けあの計算結果は、z とガンマの組みというふうにして表すことにします。いいでしょうか。 このようにして、1ワードの符号な指整数の加算を準備しましたので、これを今度並べて、長さ k ワードの多倍長の整数 a と b の加算とします。で、えっ、ー、と、ここにありますように、その、a、まあ、各 a0、a1 から a の k マイナス1がその各、えっと、ワードですね。その、例えば上の、 A0 から A の K マイナス1っていうのはこの多倍調数 A を表している各桁のワードでしてそれから下の B0 から B の K マイナス1っていうのはその多倍調数 B を表す各ワードとします。そしてこの授業の最初にこう電卓を並べてこう計算したようにこう各桁ごとに対応するワードを並べてそれぞれのワードでその 符号な指定数の加算を行うわけですね例えば、えっと、一番下の桁を見ていきますとまずこの a0 のワードと b0 のワードの加算を行いましてでその結果を c0 に代入しますでここで注意しなければならないのはあの先ほども指摘しましたがあの桁上がりが発生することがありますのでその桁上がりの有無をあのこちらにありますガンマ1というあの状態レジスタに代入しておくと。 そう で, す、ね、で次にその1桁上の桁ですね右から2番目の桁を見てみますと今度は、A、ここでは A1 というワードと B1 というワードをあ の, の値を加えてこれを C1 というワードに代入するんですけれどもあのポイントここで注意するのはこの下の桁からの桁上がりのガンマ1をあのこの C1 というワードに加えるという操作を行うということですね。 で、以下同じようにして、だんだん、上位の桁を計算します。ですの、まあ、上位のあるワード同士の加算を行って、でその一つ下のワード の, あの桁上がり の, あの数を加えるということを、最終的にあの a の k マイナス1プラス b の k マイナス1まで繰り返すというのが、この多倍調数 a と b の加算の基本です。ここまでいいでしょうか。で えーまあ、図で表したのはこういう形なんですけれどもあの、これを実際に数式で表すとどうなるかといいますと、えっ、ー、と、まあ、a という多倍長数が、えっ、ー、と、a0 から ak-1 の並びとして表されていました。で、えー、それは、あの、実際の数ですね、整数の和で表すとこういう形の和になっておりまして、で、b についても、あの、b0 から bk-1 の和の並びが、 あのこういうその数の和として表されていたときに、そこからその C ですね。この C というのが、これ計算結果ですけれども、このような形になるということを表しています。ということで、一応その、先ほどのですね、この各桁ごとの図とですね、それからあの数式を表すとこういう演算を行いますと。 いうことなんですけれどもえとここまでいいですかねたいそのどのようにあの多倍調数のデータを扱ってその多倍調数の加算を行うかということはここまで説明しましたではそ の, あのデータの扱い方表現はここまでやりましたので次にその処理の流れをですねどう記述するかというのをこれからあの紹介したいと思います